お父さんこそなんでここへ あ, あそうですか魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃにそれにしてもそいつがさっき話してた伝説の件か 切れ味なんだろうなその Z ソードっちゅうのそうだ宇宙で一番硬いといわれる金属カッチンコで試してみましょうよおいもうわガオンさんははきっと豆腐みたいにスパス パ, パ切れますよこの Z ソードなのねいきますよえ オッケー、ペダコヤ。う、嘘。折れちゃった。そ、そ、そんな。ぜ、ぜ、ゼットソードが。ささ、最強の剣が。ああ。海王神様が加点で試してみろっちゅうから。だ、だって。 手にしたものは、世界一の力をも、もつことができると…へへ違いますよーだおりゃなんだあのじいちゃんわしゃよ、おめえのよ、十五代前のよ、開王神なんだな、これがじ、十五代前のか、海王神様。 昔わしの恐ろしい能力にビビった強くて悪い奴にツニー。ロシー。おごりフがンゲンカウトダーチーウィンゴイ。フューたコメラルティ本当にそんなツ能力持ってそうなじいちゃんには見 え, なよなえまあ ふんだ、だったらもう能力のことは教えてやらないよーだえじょ、じょ、じょだってばせーもう知らんもんねそのうち、本物の女のおっぱいや、尻触らしてやっからさ、教えてくれよほ、ほんか、本当だなあ、バッチリさ やっぱ亀仙人のじっちゃんと同じタイプだそんでさその能力なら魔人ブーに勝てるんかまあ絶対とは言えんがいよいけると思うなよしごはんオラも下界には行けねえからさおめえ、ブルマンに事情行って頼んでくれ<笑>えっ<笑>えっボはブルマンさんにそんなこと頼むんですか やおっぱいさわらせるだけで宇宙すくえるんだぜ宇宙はすくえても僕がブルマさんに殺されそうだそんでその能力ってのはどんな能力なんだわしゃよかくされた力をよ限界以上に引き出すことができるんだな<笑>聞いたことあるかこんな能力 な, なんだよ割とよく聞く能力じゃねえかな何を言うか限界以上なんだぞ以上おいあの剣を抜いたのはそこのお前だったよなちょっと来いよーしそこに立ってあんまり動いちゃいかんぞははい マジンブロータオスでじんこい<笑><走> <Chan vale> <similarity> <yes> ってどれぐらいかかんだ儀式に5時間パワーアップに二十時間だほ終わりに5個鐘ちょっと昼寝してくるわ頑張れよごはそ、そうだ修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた<笑>よしいいぞ もうほとんど完璧だではそろそろできるか試してみてもよかろうよし二人の木をピタリ同じにしろははいいいぞ始めろ 崩壊のカウントダウンマジンブーの凶悪変化うっうっおな、なんちゅう木の嵐じゃいや、やりよったわい、成功じゃよ、よし、ひとまずはうまくいったぞ三十分後には、いよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ 俺を甘く見てないか魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていないまだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう高火なやつだけど大丈夫かええ、ギンもモン たった1日余りの魔人ブーの攻撃でこの地球の人々や町はなんとすでに8割ほどもが消滅させられてしまっていたブーは人々を粘土に変えて自らの家を作りそこを拠点に次々と気ままに町を壊滅させていくこの間 地球側もたただ黙って見て見いたわけではなく一応軍隊も何度か出動したのであるがやはり全く歯が立たずことごとく壊滅に瀕し今はもうすでに無駄と知り向かっていくものすらいなくなってしまっただが残された人々は完全に絶望しているわけではなかった。救世主が まだ生き残っていることを知っていたからであるあのセルをも圧倒した世界一いや宇宙一の戦士そう腐敗神話を誇る最強の戦士ミスター・サタンがついに動き始めたのである あれがマジンブーの家が い, いるのかなマジンブー い, いないのかなう<笑> い, いないぜ<笑> ハ<笑>おじけついたか魔人ブーしょうがないないないんじゃな戦えないもんな帰るしかないかぁカカカカカカカカやっほ<笑><笑>こ、こんにちは は, はじめましてお前、どんなお菓子になって食われたいか いやいやい や, いや ち, ょちょっと お, お待ちくださいわ私は家来になりに来たんですよお前俺の家来になりたいのかええー、それはもちろんマジンブー様に素敵なプレゼントがあるんですよほら高級チョコレートですよどうぞチョコかー 高級ってなんだ？とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。うん、ドキッドキ。食べた食べたぞバカメ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。 うまいな。え？人間のチョコよりうまいぞ。うんうん、うん、そうそうすか。お前面白いやつだな。嫌いにしてやる。え？と ど, どうもありがとうございます。<笑>いい気になるなよこのデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。 こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスター・サタンとの奇妙な生活が始まったそれから数日後おお帰りなさいませままだ食事を作っている途中でしてどどうしたんですかその犬 こいつビビらない？逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか？ああ、こ言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか？それで逃げないんですよ。えなんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。 それ逃げろ。うん、なんだこいつ。人間ない。毛が治ったのに。あはは。そいつ喜んでるんですよ。助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか俺のこと。そうですよ。好き好き。うんー。お前大変俺つべりや。 咋按 s e 世界 o say guy. Oh, eh, so this, just to rescue, r e s c u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 ダメですよ。やっぱし、殺したり、壊したりしちゃう。お前は、やっちゃいけないと思うかえ、え、えー、まあ。じゃあ、やめた。え、も、もう、誰も殺さないのうん。どこも、壊さない。うん。や、やった、やったぞ。 やっぱり俺は英雄だ こ, こここは坊ちゃんこの辺りですよ、ま、魔マジンブの家がなんだびくついているのかどうってことないって言ってるだろう第一強盗に殺人に 散々暴れ回ってきた後だろうがそそれはそうですが相手は魔人ですしいいか世界中の人間がブーに殺されてるんだ俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさとっとと行くぞ なんでヒーローのミスターサタンが魔人ブウと一緒にいるんですかね。ふ<笑>んハハハハハハハハハとハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハーハハハハ 外したた助かったサンキュー ろ犬としろーははい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 元祖魔人ブーに勝ち目はなかった分離した時力の大半を悪の方に持っていかれたからである あ, あ, あちょちょこにちょこにしてやる 有有下巴有一種下巴 フュージョンの修行が大詰めとなった中ピッコロとデンでは 魔人ブーたちのこれまでのやり取りを見守っていたななんてことだおいどうしたんだよピッコロ気づかんか魔人ブーの木の変化にえっヤツは変化してしまったぞバカな地球人のせいで純粋な悪となり体もより戦闘向きなものとなってん し, しまった今度の魔人ブーは俺たちの木を見つけられるぞ出せ出っ出せ 一体何を出せというのだ俺と戦うやつ出せ戦うと約束したぞここにいるはずだ大きなパワーここにあること分かったた確かにここにいるだが今は眠っているんだお前との戦いに備えたな起こせ俺待つの嫌い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 みんな殺したさあ戦うぞ戦うやつ出せわ分かっただが今はその選手は寝ている戦いの準備をする時間だけくれ嫌だミスター・サタンの子供も待ってほしいと言っているぞ サタンユー本当だ。サタンとニオイに似ているよし待ってでもちょっとだけだトランクスとゴテンをたたき起こして精神と時の部屋へ連れて行けわずかな時間でもあそこなら数日分は修行できる ゴ殿たちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたがついやむなくピッコロは御殿たちがひそかに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れて行くのであった何ここだらだらとか時間を稼いだが外の1分が中では6時間になる 1週間は信用できたはずだ頼むぞじゃじゃじゃじゃんじゃん待っていたぜ魔人ブンうんあれかそうだたたま奇跡よ行くぞ でもスーパーサイヤ人になれるのか 何も大技がくっくっくあるんだよな。とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおっかな。その方が盛り上がるし。だ、ダメ だ, だー。もうもう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだー。この世の。 貴様もこれまでだ魔人ブー貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊したもう一生ここから抜け出ることは不可能だぞへ<笑>さあ俺たちを殺し永遠にここで孤独に暮らすがいいこの何もない世界でなお 俺の好きなおお菓子はここにはないもうな何で黙ってそういうことすんのとっておきのすっごい技があったのにおお前、もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないかあれは軽いジョークさかわいい嘘ってやつだよ あかここんな時に何がかわい嘘だあの家元に戻してよバカバカバカー二度と戻せるかバカバカバカバカバカバカそんなのいやだ そんな、し信じられんととてつもない木の力で次元やに穴を開けわったひっ し, しまったひ消えたななんの音だったんだろう今のはラッキー 魔人ブーちょっと腹減ってきたからちょうどいい何にしようかなチョコに決めた ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。チェ、しょうがねえな。あれ使うか。な、なんだというのだ。ヒヒヒ、なんだと思う 何をんなんてしゃべってる場合じゃ。 も出 て, きてやっここだおっ そこにしてな。 的にどうかは知らんが、精神的に少し弱ってきている。 海王神会のご飯は潜在能力を限界以上に引き出す儀式を受け続けていたそしてその傍らの悟空たちは老海王神の出した水晶玉によってゴテンクスの戦いを見守っていたややべえ戻っちまえやがったじじいちゃんの海王神様早くしてくれ君たちのフュージョンが。 パワーダウしまったほ、ほんですか、お父さんああ、あれじゃ殺されるよし、じゃあ行ってええぞ。5分くらい前から完成しとるから。こ、完成してるな、なんでもっと早くに教えてくれなかったんですかバカタり。ピンチになってから行った方がドラマチックじゃろうが。た大変だ。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 すごいですよお父さんほほんとだほんとにすんげえやは早く地球へ取り返しのつかないことになってしまいます素晴らしい救世主を送るのは私に任せてくださいすまねえなごはんら行きたくてももう無理なんだいたかったな近くでおめえがでっかくなったとこよお父さんこれでも ご飯に会うことはねおめえがあの世に来るまではなマ張れ魔人部をはいパンパンネティックが頼んだぞはいあのー、キビトさんお願いがあるんですがお父さんと同じ服にしてほしいんですうん、なるほど お安ごようだえっと色は惑星ポポロにいるカエルの糞の色だったなごめんもがのまったね、あのー、山吹色ですけどうんばっちりありがとうございます私は行くはるか遠い海洋深海で偉大なる戦士の勝利を願っておるぞ 二人のカヨシン様にもよろしくよし、行くか<音><音><音><音>